のインタビュー記事が掲載されている。同志には自然体なイケメン姿を見せる長瀬のピーナップもついており、ぜひ詳細は女性自身をチェックしてほしいが、長瀬はそのインタビューで多くを語っている。その中でも今後や新たに挑戦してみたいことに注目が集まっているという。長瀬さんといえば、今年だけでも1月クールは広瀬鈴さん、24、主演の夕暮れに手をつなぐ、出会い手役を務め、 4月23日から始まる福山雅春さん、54、主演の日曜劇場、ラストマン全盲の捜査官、デレギュラーの刑事役を演じるなど、立て続けに TBS ドラマに出演。映画も、11月10日に主演作の、法廷遊戯が控えているほか、3月3日公開のアニメ、映画ドラえもん、のび太りと空の理想郷では初の声優業にチャレンジしたりと、役者業を中心に大活躍していますよね。 そして今回のインタビューで長瀬さんは役者業について今後やりたいことを明かしたんです。女性史ライター。長瀬は今後新たに挑戦したいことはという質問にこう答えていた。アクション系の作品に出演してみたいです。これまでちゃんと体を鍛える機会はなかったんですけど、仕事のためなら筋トレも頑張れるかなって。ちなみにラストマンで長瀬は人生初の刑事役を演じるが、 3月26日に TBS 公式 YouTube チャンネルで公開されたスペシャルインタビューでも、犯人と戦うじゃないですけど、軽くアクションもあるのかな、と思いながら楽しみに、いつも本台本を待っています。と、やはりアクションに意欲的なコメントをしていた、キンプリの筋肉枠を受け継ぐ。キンプリは、5月22日をもって、平野潮、26、岸優太、27、神宮寺優太、25、 の三人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退所、岸の宮城退所、長瀬と高橋海人24の両ユニットに生まれ変わる。スノーマンもそうですが、金プリはジャニーズでも新時代のグループですよね。それは単純に年齢面のことだけではなく、ダンスや体型面でもです。ジャニーズタレントといえば、キャシャで背も低めで王子様のようなルックスをしているというのが王道でしたが、彼らは違う。 平野さんが、歯磨きをしているだけで筋肉がつくと豪語するくらい筋肉質だったり、岸さんも、ザ・鉄腕・ダッシュ、日本テレビ系の肉体作業をこなしたり、雑誌、ターザン、マガジンハウスで分厚い胸板やバキバキの腹筋を披露したりしていました。そして、今回のインタビューでの発言から考えると、平野さんと岸さんが抜けた後、彼らの役割を長瀬さんが担う未来もあるかもしれません。そして、 そのためには、先輩の門下生になる可能性も十分あるでしょうね。前室の女性史ライター。先輩とは、長瀬にとってジャニーズの先輩で、今や日本でもトップクラスのアクション俳優としても名を馳せている、元 V6 の岡田純一、42のこと。長瀬は、2021年8月放送の、スッキリ、日本テレビ系で岡田について、アクションが多めのドラマとか映画に出させもらって、 活躍したい。先輩で言うと、岡田くんとかすごいじゃないですか。そろそろ僕も経験させていただく機会が与えられればなぁ、と思っております。と、コメントしたこともあった。岡田さんは映画監督や舞台演出家を自費で呼んで、演技指導をしてもらったり、自ら盾やアクションを後輩たちに教える、岡田育成塾とも呼べる活動をしているといいます。ジャニーズタレントだけでなく、山田孝之さん、39。 八重の豪さん、四十一、小栗旬さん、四十、松坂通りさん、三十四、なども参加したこともあったとか、同じジャニーズで、アクション俳優路線を目指している長瀬さんが、文下生になっても、不思議ではないですよね。全道長瀬は、まだ本格的なアクション作品などには出ていないが、グループの冠番組、キングプリンスル。日本テレビ系では、アクションについてなかなかの評価を得ている。 一例を挙げると、2022年8月27日放送会では、ジャッキー・チェン選手権と題して、1999年の映画、ゴージャスでの、ジャケットで敵を翻弄するアクションに挑戦し、長瀬は見事な盾を披露。長瀬のそのアクションについて、アクション指導の先生は、いい意味で力が抜けていていいですね。訓練すれば、かっこいいアクションができると思いますと、お墨付きを与えていた。最大の壁は、 肉好き問題。今後、岡田の下で学べば、素晴らしいアクション俳優になれるかも、そんなポテンシャルを秘めていそうな長瀬だが、そんな彼には、大きな壁があるという。長瀬さんは身長 175cm なんですが、体重は50から 53kg 前後と言われています。175cm の標準体重は 67.4kg とされており、かなり細い。ファンの間でも、ことあるごとに、 痩せたとか、やつれてないとか、心配の声が出ることもよくあります。すぐに筋肉がつきやすい平野さんとは逆に、長瀬さんは、太りたくても太れない、なかなか肉がつきにくいタイプなんでしょう。腹筋は綺麗に割れてはいるのですが、前室の女性史ライター、2019年放送のラジオ、キングプリンス、長瀬角のラジオガーデン、文化放送で長瀬は、 体重が激落ちして 50.7kg になってしまったことを命の危機を感じていると表現していた。永瀬曰く焼肉屋で大盛り2杯のご飯を食べたり、家計ラーメンを白米と一緒に食べるハイカロリーな食事をしているのに痩せてしまうと嘆いていたのだ。筋肉をつけるにはタンパク質を中心にしっかりとバランスよく食べていく必要がある。焼肉とご飯は良いのでしょうが、1月17日放送のラビット。 TBSK では、マヨネーズご飯というハイカロリーな食事をしている一方で、冷蔵庫に炭酸水とマヨネーズしか入っていないという、これから筋肉をつけようとしている人の食事環境とは思えない話もしていました。岡田育成塾に入ったら、トレーニングと共に岡田さんから食事についてのアドバイスももらって実践していかなければ、なかなか筋肉はついていかないでしょうね。全道かつては岡田も、 V6 の中では細身の体格だった。もうすぐ金プリを去る平野や騎士に負けず劣らずのマッシブな肉体を、長瀬は手に入れられるだろうか。横顔が美しすぎて、長瀬角、松根と瞳、アップでも一生見ていられる圧倒的美顔。元時代の長瀬智也や岡田のような、若い頃は可愛い系だったのが年を重ねたらマッシブなワイルド系になったという系譜を辿る可能性も、ゼロではないだろう。